カトリ神宮へ旅人がそれでは参りますカトリ神宮をテーマに第3章時祝い